はいどうもこんにちは、稲平です。本日はア ニ, アニメエクスプレスで寝袋を買ったんですけれど、えー、その冬用の寝袋なんですが、えー、これ1枚で冬に過ごせるとは思っていなくて、えー、シェラフカバンになればいいかなと思ってえ購入してみました。えー、裏地が金シートになっていて、えー、保温性が高いのかなという 狙いで買ってみたんですけれども、えー、値段が1170円ということで、激安なんですよね。送料込みでも1335円なので、えー、まあ、ダメでもいいかなと思って、えー、注文してみました。えー、それで届いたのがこれなんですけど、えー サイトの写真と全然違くてペラッペラなんです裏地に銀シートも入ってなくて、えー、これじゃあカバーにしかならないかなっていうところで、えー、寝てみたんですけど、えー、この日は暖かかったのでよくわからなかったんですよねサイトをよく見てみると銀シートが貼られた方が2363円で 送られてきたのがこちらの、えー、ペラペラな方の1170円だったんですよ、えー。こんなの分かんないですよね。いやーちょっと騙されちゃいましたねこれは、えー。というわけで今回の動画は、えー、この送られてきたペラペラの寝袋に。 搭載用の銀シートを、えー、アイロン接着してしまおうという企画ですアイロン接着用の両面テープが 10mm 幅で、えー、長さ5メートル、これを、えー、3本用意したんですが1本610円なので完全に赤字ですまあでもそんなこと言ってられないので、えー、元気よくいってみましょう Thank <laughs> you Thank <laughs> you.